はい今日は骨盤底筋を意識した下腹ポッコリにとっても効くエクササイズやっていきましょう両手をお腹の上に置きますね骨盤底筋呼吸まず3回やっていきましょうもうこれはねもう本当に下腹もへっこむし骨盤底筋もぐっと引き込めて尿漏れも治るし姿勢も良くなるし腰痛も治るしもういいことばっかりの呼吸法なのでぜひ覚えていつでもどこでもやるようにしてみてください それでは行きますよ。息を大きく鼻から吸ってまずお腹プぷーっと膨らまして腰も膨らますようなイメージですしっかり息吸っていきましょう口から吐いて骨盤底筋を軽くつまんだままぐーっとおへその裏ぐらいまで引き込んで息全部吐いて吐いて吐いて吐いて はい、吸って、しっかりと膣開きます。2、吐いて、ちつつまんだまま、ぐーっとおへその裏ぐらいまで引き上げて、息吐き切りますよ。はい、吸って、リラックス。三、口から、吐いて、膣つつまんだまま、ぐーっと引き上げて、息吐いて、吐いて、吐いて。はい、吸って、リラックス。 しましょうはいそしたらこの骨盤底筋呼吸を行いいい、ながららエクササイズやっていきますねはい、そしたら両膝を股関節90度のところまで持ち上げてきて膝の間は拳1個入るぐらい間開けていきましょう両手のひらももにタッチしていきますほんとタッチしてるだけお尻を床からちょっとでもいいので浮かしましょうお膝をね胸の方に近づける感じで息を大きく鼻から吸って。 で、膣を引き込んでで口から吐いて、手のひらで腿ももを 10g ぐらい押す感じ。ほんのちょっと押していきます、ね。で、膝は遠ざけられないように、そこで踏ん張りましょう。息全部吐いていきます。 お尻下ろしましょう。これ10回いきますよ。10回できなくてもね、5回でも6回でもできるところまでやるだけでいいですからね。はい、お尻持ち上げて、で骨盤底筋引き込んで、口から吐いて、10g プッシュ。ほんのちょっとプッシュする感じ。息吐いて、吐いて、吐いて、吐いて。お尻下ろす、お尻持ち上げて、 膣引き込んで吐いてプッシュ十グラムはいお尻下ろすよお尻持ち上げて膣引き込んで吐いてプッシュ軽くね軽く押しすぎると違うところの筋肉になっちゃうので軽く十グラム押すとお腹の下の方を使います。 はい、お尻下ろすお尻持ち上げて骨盤底筋引き込んで吐いてプッシュ息吐くの忘れないようにしていきますよ息全部口から吐いて吐いて吐いてはいお尻下ろすお尻持ち上げて膣を引き込んで吐いてプッシュ お尻下ろす、お尻持ち上げて、膣を引き込んで、吐いて、軽くプッシュ。本当に、ね、手のひら、ね、軽く、ね、ちょっと押してるぐらい、そのぐらいです。はい、お尻下ろす、お尻持ち上げて、膣を引き込んで、吐いて、プッシュ。 肩の力抜いて息全部吐き切るの大事はいお尻下ろすお尻持ち上げて骨盤的秩父引き込んで吐いて軽くプッシュ息全部吐き切ってはいお尻下ろすお尻持ち上げて 骨盤底筋、引き込んで、吐いて、軽くプッシュ。はいそしたら今度キープしますねラストですよ。お尻持ち上げて骨盤底筋引き込んで秩引き込ん で, 込んで吐いてプッシュ。 息吐き切ったら、そこでキープしましょう。おへそ背中にもうちょっと引き込んでぺったんこのお腹。十九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。足を下ろしましょう。はい、そしたら両膝揃えたまま、左右の床にパタンパタン。はい、いかがだったでしょうか。ね、たった十回ですけど、しっかりと丁寧にね、骨盤底筋を意識して。 行うと下腹にすごく効いてくるの感じられたんじゃないかと思いますぜひね無理ない範囲でお家でやってみてください尿漏れとかもねしっかり治りますよはいこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する骨盤底筋を意識したストレッチやエクササイズご紹介していますもしよかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いしますそれでは